ワイヤーインジェクターという割と定番の商品を使ったクラッチワイヤーへの注意をやりますカバーがある場合はカバーを取り外してくださいこの下側にのネジに引っ掛けてある車種もありますが、えー、特別何かで固定されているわけではないので、えー、障害がある場合はそれをこう回避しながらワイヤー側へ移動すれば取れます 次はこれロックナットですこれを緩めます使う工具はプライヤーもしくはマイナスドライバーでも可能です今日はプ ラ, スドライプライヤーでやってみますこのようにかまして緩めるだけ簡単に回ります目いっぱい緩めたらアジャスト側のネジ、これですねこれを一番遊びが出る方向まで回します でその段階で、えー、ここにある、えー、切れ込みありますねスリットこれと、えー、このあロックナットのスリットこれですねこれとアジャストスクリューのスリットが平行になるようにここまできたらレバーを外しますレバーは、えー、下側にロックナットがありますこれですねを まず最初にこれを緩めましょう次にレバーの指定になっている通しボルトを外しますはい通しボルトが外れましたこんな感じになってます取り付けの際はこの部分にグリスを塗ってくださいねここまできたらレバーがペロンと外れますそしたらこの切り込みに沿って いいですか？この切り込みに沿って。レバーを起こしてあげて。上へ平行に上へ持ち上げるとレバーが外れます。この太鼓が。ここに入ってるんです、えー、取り付けの際はここにも必ずグリスを上げてください。そしたら先ほど合わせた切り込み、えー、合ってないかな？合ってるね。これに合わせてワイヤーを引っ張れば。 このように抜けますここからワイヤーの注油を開始ですこのように余分な、えー、グリスあるいは、えー、油分が、えー、ワイヤーに付着しているワイヤーをきれいに拭き取ってください、えー、ここで使う、えー、油脂は556系のあのー 錆落としなどの性能がないいわゆるシリコンスプレーと言われているものが適していると思いますワイヤーインジェクターがない場合はこの隙間にノズルを入れてプシュッとやってもいいんですがご覧の通り結構はみ出てしまって非常に充点効率が悪いのでワイヤーインジェクターを使います 空いてる穴の開いてる方をワイヤーの出口に向けて加えさせてネジを強く締めてくださいここに2つぼっちがありますけど一つ片側に穴が開いてます穴の開いてる方に ある程度入れたら終了全て充填されたかどうかの確認はクラッチ側のレバークラッチ側のワイヤーの出口からシリコンスプレーの液体溶剤が若干出てきているかどうかをチェックすることで確認もできます。